ショットライ。どうも、むけんです。ももぱつショットライ。どうも、むけんです。さあ、今回はですね、僕は何をするのかと言いますと、オリーブを収穫します。はい、じゃあね、前はもう急げということで、も早速注射器収穫したいと思います。この感じが、もういいんですよね、オリーブ売れてます。 こんにちは。こんにちは。<笑>こんにちは。こんにちは。どこから来たんですか。<笑>どこから来られたんですか。<笑><笑>オリーブ大量ですね。これ。 あっ田中さん戻った。 じゃあですねこちらもらったオリーブオイルを使ってですね今から目玉焼きを作っていきたいと思いますこのね取れたてもぎたてフレッシュなオリーブオイルを垂らしてはいもうちょっといこうかな、はい、あっちいいか できました。目玉焼き定食です。さらにね、この目玉焼きに。おいオリーブオイルをかけます。おっとー、うまそう。手を合わせてください。いただきます。君を。崩して、うわー、うまそうー。焦げたベーコンに。絡めて。うん。 これが新鮮すぎてすごい目玉焼きの味を引き立てて<笑>手を合わせてくださいごちそうさまでした<笑>はい、動画最後までご覧いただきありがとうございます